今日は浅草へやってまいりました。これからちょっと観光したいなと思います。はいはい、皆さんに日本の下町をお見せしたいと思います。そうです。<音楽> <音楽>今日は涼しくてよかったね。<音楽>んけど<音楽>なんか人がすごく多くてむっちゃ人だらけびっくりするぐらい人が多い。ね<音楽>今日2人ともえっ、ー、と。 浴衣で<笑>浴衣です。はい。すごく新鮮な気持ちです。初めて浴衣でお腹出かけするという感じですね。うん。お腹空いたしね。後で食べましょう。うん、何食べる何でもいいよな。何を食べればいいかな。甘いの食べたい。<笑> ここはスイーツだらけだからあ、このキビダンゴ美味しいよねうん、食べましょうあソフトクリームがある今じゃない、食後だメ食後だメ食後わかった<笑>さっきね、ちょっと外国人の観光客に二人の写真撮らせてって言われてあなんか芸能人気分<笑>芸能人気分になっちゃった ね、うんだって浴衣着てる人いねえもん、うん、そんなにいないね、うん、ほぼいない今日サムは弱いから手が疲れて今は俺の番むちゃくちゃ弱いんです体が重いの持てない」<笑>「バカなこと言わないね」「日本なんだけど日本じゃないっぽいねもう観光客だらけですから、うん、ねはい」 うんうん、食べたい すご、ね、だって去年に一回のあれなんでしょう、うん、え, にえにちうん、はい、皆さん今後ろに何かあると思いますかこの後ろうんこれは何ですかスカイツリーですねはい<笑>日本の屋台たくさんありますねね、うん、なんか食べたいのは何ですか全部でしょう。うん、いやその食いしんぽじゃないからこういうこと言う人は食いしんぽですよ うん全部食べたいでしょ、うん、お腹かすいたよね先に食べましょう、うん、食べてからまたゆっくり、ね、動画を撮りましょうねはい行こう行きましょう「カゥエワキラ」「エレス・ララ 私の声を聞いてください。 サムは牛すじ食べますどれかコにゃくだった<笑>じゃあ牛すじどう ご飯にのっけて食べたい。うううんんんですすすたたちは大好ききいだまあの パチ、ねうん、ンコポイいパチンコポイスパチンコポイスパチンコポイスパチンコポイスパチンコポイスパチコ はいお持ち帰りできるのなできないよそんこと食べるのそうだよ、中で食べますこゃらのアイスですはい、世界一濃いのアイスです じゃあ食べてみてください。濃いですか？むっちゃくちゃ濃い。ちょっと苦いですか？うん、好きですか？あこれ好き嫌いあるかもね。そうですか。じゃあ僕も食べてみてください。むっちゃ濃いよ。あ苦い。おとても苦いです。 新しい経験でしょうん僕は食べたことありますからそう美味しいです、はい、実は動画を今選んでます 登録者のみなさんにプレゼントしたいです。はい。招き猫もいいよね。招き猫。うん。招き猫をみなさんに。なんかすごく。グッドバックって感じになりますね。 可愛くてんじゃな い, い, ない<笑>浅草らしいキーホルダーですねはい、そうです、うん、今回も抽選でいじめ様に、うん、プレゼントさせていただきたいと思いますはい、はい、じゃあどのようにこのプレゼントなりますかまあ今回も前回と同様、えー、コメント欄に 何か一言残していただいた方それとチャンネル登録「いいね」を押してくれた方それに合わせて、まあ、シェアをしていただいた方にプレゼントしたいなと思いますはいはい皆さん当たりますようにはい「エレスペフェクタヘル」「ラカベサロピエル」「トゥパシャステミニベル」 メロンパンライス、めっちゃうまそう。はい。なんか美味しそう。食べてみたいね。ね一口負けないよ。はいはい。食べるよ。じゃあっ、赤いの。 硬い あ, あ、めっちゃ好き、うん、硬いの硬くない美味しいじゃ食べますもう始まってるもう取ってるよはいじゃ食べてみたいと思います面白い食感ここはサクサク このアイスクリームはもちろクリーミーで、うん、美味しいです、うん、美味しい皆さんもし来たら食べてくださいね、はい、今日の動画はここまでの、うん、方が好きな方だったら。 チャンネル登録、はい、いいね、コメント、シェアをお願いしますはい、お願いしますはい、バイバイ、うん、はい、バイバイどうした足つっちゃった足でも見つっちゃったの慣れないからそうそうああ、あ, あちょっと恥ずかしい<笑>恥ずかしいっすゲッタ結構 よ o n い